みなさんこんにちは。阿蘇医療センターだより第2回は診療体制や外来受付受診までの流れ、また24時間体制の救急診療などについて会委員長にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まずどのような診療体制か教えていただけますか。はい、えー。当院は2014年の8月6日に阿蘇医療センターとして新築移転しました。 ちょうど今2年を迎えたところです、うん。移転当初は医師が非常に少なくて、うん、実際には4名だったんですけれども、うん、病院が新しくなったのに、まあドクターがいないということで、それはもうどうしようもないという、えー、ご批判をたくさんいただきました、はい。で、この2年間で医師確保を重点的に行ってまいりまして、うんえー、2010年の11月に、えー、循環器のドクターが1名、うん、から2015年の4月に内科医2名。 消化器外科一名、神経内科一名、合計四名のドクターが増えました。うん、さらに、えー、今年の七月から内科のドクターが一名増えて、うん、現在上級医が十名体制になっています。あのそれでは外来などですね、はい、どういったあの診療体制また詳しく教えていただいていいですか。はい、ええとには一般外来と特殊外来というのがあります。はい、ええー、一般外来は内科や循環器内科外科 脳神経外科神経内科小児科があります、うんはい、特殊外来では熊本大学医学部附属病院をはじめ多くの専門のドクターたちを招聘して診療を行っています、うんえー、詳しくは当院のホームページ、うん、もしくはその医療センターだよりなどをご参照いただければと思います、はいえー、それではですね初めてこの医療センター受診する方、はい、まずど う, いう 受付にあります診療申込書に必要事項を記入してください、はい、そして受付窓口に保険証と一緒に申し込み書を提出してください、うん、さらに、えー、最近は事前予約も可能になっていますので、うん、病院の代表電話にお電話をいただいて、はい、予約センターにご連絡をしていいただければ幸いですあのこちらは24時間体制の救急医療が整っていると伺いましたが。はい 当院はこの新しく新築したときにヘリポートを有する救急告示病院として24時間365日いつでも休暇の患者さんを受け入れる体制を整えています、うん、救急車やドクターヘリ搬送の依頼があったときにも救急車からホットラインを当直医が受ける体制が整っています、うんうん さらに急性期の脳梗塞に対する血栓溶解剤といいまして、はい、TPA という薬なんですが、うん、それを点滴治療することも可能ですし心筋梗塞に2016年の4月からは平日のみですが日中ならず夜間でもカテーテルの治療が対応となっています。 時間外や休日に患者さんが来院されたときは、はい、え病院の敷地内に夜間、時間外受付の案内が、えー、ありますのでそれに従って、えー、救急外来の方にお越しいただければと思います、はいえー、さて、麻生医療センター今年の8月で会員2年目を、ね、迎えましたが、はいまあ、記念行事も行われたそうですが、はい、その時はどんな様子だったんでしょうか。はい えー、今年の8月6日がちょうどオープンして2年目になりますその時病院のいろんな企画をやりました一、うん、つは病院職員による院内研究発表会っていうのをやりましたで優秀者3名は今年の10月に行われる 熊本県国保地域医療学会で発表してもらう予定ですさらに午後からは市民公開講座を開催しました、はいえー、熊本地震に関する報告を、うん、当院の病院長相談役の赤塚義一氏と、うん、麻生保健所長の服部清子先生に講演をしていただきました、うん、さらにその後引き続いて健康フェスタ と銘打って、当院職員による住民の方々への様々な健康アドバイスを行いました多くの方においでいただきましたし熱心に説明を聞いていただきました今後も健康維持や疾病予防に関して病院から発信できるいろんな取り組みを行っていきたいと思いますまたあの予告ですが、今年の11月27日、日曜日に 第2回クリスマスマコンサーートを病院のの受付のロビでで開催すする予定です、はいうん、熊本ユースシンフォニーオーケストラのメンバーが多数おいでいただいてボランティアで演奏をしていただく予定になっています、はい、これからいろんなあの展望があると思いますが、はいえー、3年目5年目10年目に向けた今後の展開はどのようにお考えですか、はい えー、一つあのお知らせしたいことがあります。うん、それはやっぱり熊本地震が、はい、あ起こった後、この阿蘇地区は国道57号線、それから法肥本線が崩落して、はい、交通インフラが遮断されたままでいますで。今後も復旧するまでにやっぱり数年の期間が要すると言われていますので、この間阿蘇の輸をいかに維持していくかが非常に大事だと考えています。うんうん 今まで熊本市内の専門病院に通院をしなければならなかったような患者さんつまりどういう疾患が含まれるかといいますと神経難病を含むまあ難病指定の患者さんであったり小児の特殊外来であったりリウマチを持っておられる患者さんや重症の糖尿病さらに通院の化学療法を受けないといけないようながん患者さんなどが今まで熊本市内に行けてた患者さんたちがこの交通インフラの遮断で行けなくなっていますので 当麻生医療センターに各領域の専門医をやはり招聘して月に1回もしくは月に2回程度の特殊外来を今診療をし始めました詳しくは病院のホームページをご覧いいただければと思います今回の麻生医療センターだより第2回は診療体制や外来受付また今後の展望などについて会斐院長にお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました。